演武開演開どうも私の連れ連れなる日常演舞さんですよねはいというわけで本日はこちらはいというわけで今日も前回この前に引き続きこちらのメスでバラエティギトセットからいろいろ飲んでいたます今回まずはもう入れてあります最初は多分これリッチブレンドっていうやつ 多分これが一番シンプルなコーヒーなのではないかと思いますちょっと見えにくいですけどでは飲んでみますやっぱりこれが基本なんでしょうねこれがどういう風になっていくのか楽しみですでもやっぱり途中で入れるとこうなるなはい次はこちらモカブレンド飲んでみたいと思います見た目はさっきのリッチブレンドはそのじコーなーですけどやっぱり同じコーヒー系統だからかでは飲んでみます さっきに比べるとちょっと酸味があるなぁ好みが分かれる味と言えるかもしれません、まあ、自分は好きですけどはい続いてはカフェオーレーこれも見た目上が泡立っちゃってますのであんまりそういうふうには見えないんですけど、まあ、とにかく飲んでみれば分かりますでは飲んでみます市販されているカフェオーレとはやっぱり違いますね甘さがないので 大人向なのでしょうかラストはこちらフラットホワイトという品物、うん、なんですけどどれも上で泡立っちゃってるので中かのほうが見えないですね、うん、泡立ちは美味しいけど見せるときはちょっと欠点になりますね、まあ、とりあえず飲んでみることが重要ですねでは飲んでみます そこまで白くもないですねと思いますがまろやかさはあります一番大衆向けかもしれませんはいというわけでコーヒーの4種類飲んでみましたでそれぞれの感想なのですがまずリッチブレンドはやっぱりこれがすべてのベースになっているコーヒーいいと思われまして特に苦すぎず甘すぎずのちょうどいいバランスの取れた中間に位置しているコーヒーだと思います まずシンプルに味を楽しみながらこれがおすすめですねモカブレンドはフルーティーな香りと商品説明に書いてあったのですがそしてそのフルーティーな香りというだけあってフルーティーだからというか甘いということはなかったですねもちろん酸っぱいというわけでただからちょっと酸味が強かったかなと思いますねリッチブレンドに比べると好みが分かれるかなと思いましたそうだ採点を忘れたなのでリッチブレンドはこちらの点数モカブレンドはこちらの点数とさせていただきますそしてカフェオーレですが いわゆるカフェオレと違って無糖なので甘さは全くないですねでもミルク感を感じることはできますので普通のコーヒーとはまた違った味わいを感じることができましたミルク感を感じたいという方はこちらがおすすめですただ甘いさは本当にないので市販されているような甘いものを期待して飲んでしまうとちょっとかもしれません、まあ、自分は甘くてもそうでなくても好きなのでこちらのテストさせていただきますそそして、フラットトホワイトは、の… カフェオーレよりもさらにミルク感が強くてよりミルクを強く入れたような味ですねしつこく言ってるような気もしますがさらにこちらの方はちょっとミルクの方が強すぎたような気もしますので調和が取れているならカフェオーレの方がいいかもしれません反対にもうちょっとミルク感を強く感じたいという方はフラットホワイトの方がいいですねこちらは苦さもちょっと抑えめなのでもう少し苦いのが苦手な方にも飲みやすいかもしれませんこの辺りはお好みかなと思っています というわけでカフェオレオこちらのペース、フラットホワイトもこちらのペースとさせていただきますやっぱりこの辺は好みですからねはいというわけでネスレのコーヒーまたいろいろ飲んでみましたあとアイスがあるんで3種類入っているのですがちょっと今氷がないのでまだ準備しないでくださいねでもこれだけのために氷やるっていうのも面倒だなうーん何か言いてないかなまあそのうち飲むでしょう